皆さんこんにちは。こんにちは、えー。朝晩めっきり寒くなってきました、うんえー。ここ阿蘇市でも11月24日には初冠雪も観測されました ね,、うんねえー。いよいよ本格的な冬を迎えています。うんえー、今回も佐藤阿蘇市長に阿蘇市のさまざまな話題をインタビューしていきます。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。いい ま, すえー、まずは。 10月8日、廃命のことです ね,、はいねえー、ドーンという音とともに凄まじい稲妻のような光が夜空を走り阿蘇さんが大きな噴火を起こしました、うんそうですね、まあ、広範囲の被害もね各地で出ていたようですが、はい、そのことについては、はい、あのちょうど熊本地震対策をやっておりました、うん、6ヶ月が経とうとしておった矢先に今回、うん、あの記録的な 36年ぶりの噴火、はい、なんとあの1万1 0 0 0ル の, あの噴火があり広くは四国の方までその影響を及ぼしておるということで、うん、あの農作物とか、はいまあ、住宅はもちろんですけれども、うん、車とかあるいはあの農業施設とかそ う, そういうところにも相当の被害を今出しております。うん、あの火山灰が あ一面に追いましたので、うん、あのスリーパー、あの関係機関の方から。除去をする、うん、購配の、はい、けですか、うん。それをお借りしながら、至急、あの取り組んだところでございます。うんうんはい、まあ、もう二ヶ月近くね、その噴火から経ちましたが、うん、まあ、現在は、えー。道路の通行や生活などに、まあ、支障はなく、うんはい、ええー。 河口周辺と、まあ、それ以外のです、ねうん、商業施設は現在様子ははいかかがでしょうかあのちょううちど河口周辺はもちろん火山灰で覆われてるんですけれども、うん、風向きが北東の風を向いておりましたので、はい、一部の阿蘇市の地域だけが火山灰にあの覆われたと、うん、被害をあったということで、はい、特に主な商店街とか、うん、内巻温泉の宿泊地とか、うん、そういうところはもう全く あのうん、被害を受けてはいないですし、うん、えちょうど深夜もあったということで、うん、人的被害もなかったと。うん ということですごくほっといたしました。うん、ですから、日常生活はもう今まで通り、あのやっておりますし、うん。あの観光に来られる方々も、草千里までは、あの上、行けますので。うんうんはい、ぜひとも、他の施設も安全ですから、うんうん、ぜひとも足を運んでいただけると、ありがたいと思っておりますけれども。うん、ですね、あのーね、阿蘇山の噴火警戒レベルも、二から三に引き上げられます。はいね けれどもあの観光はですね草千里 の, あの駐車場までは行くことができます。そうですね、うん、あの3人引き上げられたんですけれども、うん、みんなが住んで宿泊があるところ観光施設の主なところがあるところは、うんはい、それからやっぱりあの 11km ほど離れた。はい 平坦部のところがほとんどですし、うんはい、観光スポットである大観望にしても全く影響がありませんので是非、うんうんはい、ともあの足を運んでいいいただければと思います、うん、はいええー、今観光についてのお話もありましたけれども、はいまあ、冬を迎えますと阿蘇市ね温泉が豊富ですし、ね そ, うですねはい、それからあの今お話に出た草千里や大観望まで の,、はいはい、あのルートも。あのー ちゃんと行くことができますし、えーえー、このですね、草千里と大官房の観光については。はい、ウェブ t ィーアソで、特集番組もね、組、はい、んでおりますので、ぜひそちら。是非とも見ていただければと思います。はい、はい、あの風評被害にならないようにで、ねえー、皆さんのお越しをぜひお待ちしております。そうですねはい、さて、続いての話題ですが、えー、10月は毎年恒例の阿蘇市市政報告会。はいはい が各地域で開催されました。はい、まあ今年の市政報告会はいかがだったか、ね。そうですね。もう合併以来。やっぱりあの市が取り組んでいること。うん、その大事なことは年に一遍ずっと十一箇所ですけれども。うん、もう十一年目を迎えて財政状況。うんうん それからその時その時の大きな課題について説明を今までしてまいりました特に今回は熊本地震対策対応し、はい、そして今後どのようにまたあの復旧していくのかそんなこともご説明を丁寧にさせていただきながらその中でやっぱり 住民の皆さん方も関心度が高くて、前年より出席も多くて、600名近い方々が出席をされました、一応にご意見が出てくるのは、やっぱ道路の問題、57号線の復旧の問題とか。 あるいは代替ルートのミルク道路と、うん、それから二重の峠を越えていく今通行している我々の道、うん、これがやっぱり特に冬場になってくると、はい、凍結の問題とか、うん、雪が降ったすると通行止めになってあるいは事故を起こすんじゃないかというご意見がたくさんありましたし、うん、そのことについては今国県 警察一生懸命取り組んでおられます、うん、もちろんあのその改善をしたところ取り組んでおるところについては、うん、アソシーのホームページも直結しておりますので、はい、またそちらの方を見ていただければと思いますし、うん、またいつの間に 時期かあの特集で、うん、えこういうものをやっぱお知らせ端末機を通じてでも、うん、あの出すということが必要かなと思っております、うん、あの JR 九州の鉄道も今普通になっておりますし、うん、やっぱ生活流通医療救急搬送、うん、それから教育の通勤、はい、通学の問題 いろんなところに響いておりますから、うん、早くとにかく解決をし、うん、つながるように、うん、これからもしっかりと、うん、あのやってい き, いきたいと、うん。またそういう意見がすごく多かったです。うんあはいですね、まあ、市民、市民の皆様が今どんな問題をね、うん、抱えているかとか。まあ、これからの姿勢に何を求めていくのか、はい、まあ、行政側に伝える、ね、貴重な機会だったと思います。はい、ええー、さて。 えー、最後にお伺いしますのは、まあ、今回の施政報告会の中でも一部紹介があったそうですがこちらですねあ、えー、そうですね新しくこ の, 新しいあの「チャレンジワード」というのは、はい、どういったものですかこれはちなみに「人がつながり作り出す新しいあそう、はい、オンリーワンの世界へ」という、うん、チャレンジワードですけれども。はい 私たちはちょうど4年前に水害にも会いました、うん、それから2年前の小規模噴火にも会いましたし、はい、今回もまた大きな大規模地震にもあったりと、うんうん、そしてあの直近ではその爆発的噴火にもあったりと、はい、いろんなことがここを続いております、うんあの。ちなみに住民の皆さん方 も, もう災害続きで もう心も疲れておられるだろうしあの、これからいざ頑張ろうと思って矢先でいつもそういう災害が起きる、うん、そうしますと、大変心が折れるということもありますし、あそしの職員にしても、災害対策ばっかりで、いつもはあの復旧に向けての書類を作ってばっかりいなきゃならん。 それもあの不眠不休であの限られた期間の中に作っていかなきゃいかんしこのままずっといくと阿蘇市がやっぱりだんだんだんだんマイナスのスパイラルになっていくんじゃないか沈んでいくんじゃないかそんな危険がちょっと感じられましたので若い職員さんの方からそうじゃなくてやっぱりあのこういうものをしっかりと経験をし我々はこの中から立ち上がっていくんだ。 次のアソシー、新しいアソシー、その災害に負けない素晴らしいものを 作, んで、うん、作っていくんだという、そういう気概の中で、あの若い職員さんたちがいろいろ自分たちの案を出して、うん、そしてこの素晴らしい人がやっぱりつながって、そして作り出していく、その中で大きなやっぱり協力があって、うん、新しいアソを作り出していくんだ、どうせなら、あのオンリーワンの世界を目指していこうと。うん というあの意気込みの中でできたチャレンジワードなんですけれどもぜひともこれはあの阿蘇市の大切なこれからの生きる道の目標の言葉にしたいと思いますし、うん、多くの皆さん方に愛されて合、うん、あああ言葉として使っていただけるとまた一段と明るくなってくるんじゃないかと、うん、そんなことを思っております。はい まあ、チャレンジワードという、まあ、設定自体がです、ねうん、非常に珍しくユニークだと思うんですが、うんまあ、今回決まったこの言葉、うんえー、今後はどのようにこう活用していこうまず あ, のありがたいことにあそロータリーの皆さん方がこの上り旗をたくさん作っていただきました。うんはいうん、いろんな公共施設に これを立てさせていただいておりますけれども、はい、もうすでに皆さん方の方からお目に就かれると思います、うん、そういうことの言葉を一つしっかりと捉えていっていただいて、うん、また自由にどなたでも使えますので。うんうん こういう言葉を一つ使っていただければ、うん、そしてみんなが協力し合って、うん、あの復興そしてこの地震から立ち上がっていく、うん、その原動力になるような力強い言葉として、うん、あのこれを使っていっていただけるとありがたいなということでまた広くあの市民の皆さん方にも分かりやすいように私どもも発信していきたいと思ってます。うんはい 例えばねイベントなどのテーマに持ってきてもうバッチリだと思うんですよね市、ねええまあ、全体のことじゃなくてもきっと個人の立場になっても、ええ、きっとこの言葉で支えられたり、ええ、勇気づけられることもあると思いますし、はいはい、あのこのチャレンジワード皆さんぜひねよろしく覚えていただきたいと思いま す, いますさあ、えー、今月のクイズですけれども、はい、今月のクイズは、はい、あもうちょうどおだんだんだんだん 話題にもなりりつつあります成人式のことかな、はい、と思ってるんですけど<笑>、はい、も私も今からあのどの曲を選曲しなきゃいかんのかなと思ってます<笑>、はい、そんな中であの来年の1月の8日に成人式を行うことに決定をしました、はいうん、でもあの今まではちょうど朝10時 の, あの開催だったんですけれども、うん、でも道路事情とか、うん やっぱりいろいろとあのこの阿蘇市内だけじゃなくて、えー、熊本市内大津の方住んでおられる方々がこっちに帰ってこられることもありますので、えー、今度は時間を一時にしてより安全のことを考えてそんな時間にしましたけれども、まあ、ちなみに来年の成人式で迎えられる阿蘇市の若い人たちはちょうど2 8八人。 斜めおられると思うんですね。はいうん、まあ今年の一月の成人よりも。少しあの数が多いんですけれども。はい、さあさて、あの今年の一月にあった、うん、成人式で迎えられた皆さんのお人数はどのくらいだったでしょうか、はい。それが今回のクイズです。ちなみにですね、今回は三択になっております。はい、まず一番が二百九十三人。うん 2番が283人、はい、そして3番が273人です、はいえー。市長のコメントでもね、ヒントがありました、はいえー。来年1月8日に成人式を迎えられる人は287ですが、うんうん、それよりも少し少ないです。うん、そうですね。今年、はいえー、来年の方が多いという。 コメントでしたのそうです。はい。えそれからウェブ T.V. 阿蘇のニュースでもこれお伝えしてますので、うんはい、まあそちらを見ればもうすぐお分かりになると思います。今古川さんの方から大きなヒントがありましたので、はいはい、どしどし応募していただければと思います。はい。はいえー、今回のようこそ視聴室は阿蘇山噴火に伴う復旧状況やまた市政報告会そしてこちらの。 アソシチャレンジワードについて、はい、佐藤麻蘇市長にお話を伺い ま, いました。どうもありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で、株式会社阿蘇アグロスタイルから、特別栽培米ミルキークイーンセレブ米2キロ入りを2名様にプレゼントします。味、粘り、ツヤ、すべてが揃うミルキークイーン、冷めてももちもち感が続き、 お弁当やおにぎりなどにおすすめです。もちろん今年の新米です。こちらはオンラインショップ ASMO で取り扱っています。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記してメールまたはお電話で答えを寄せください。締め切りは12月27日火曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は 商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募、お待ちしています。